トラビスジャパン、世界同時デビュー発表、消滅で、ジャニーズ、大激怒、ジャニーさんの悲願、キンプリのスマップ路線、の行方。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。10月28日にグローバルデビューシングル、ジャストダンス。でメジャーデビューをしたジャニーズ JR 内ユニットトラビスジャパン。 トラジャ。2012年に結成されたキャリアの長いグループであること、デビューの保証もない状態で、今年3月にアメリカ・ロサンゼルスに無期限で留学に臨んだ苦労が報われたことから、多くのファンが祝福しているものの、デビュー発表の日にネットが荒れたのは記憶に新しい。正式発表があったのは9月29日朝6時だったんですが、その前日の夜に彼らのデビューを、 フミハルオンラインにすっぱ抜かれてしまったんですよ。その件はツイッターでトレンド入りし、フミハルオンラインを読んでいなかった長年トラジャーを応援していたファンもフライングでデビューを知ってしまった。 そのため朝の情報番組などでトラジャのビデオメッセージこそあったものの、フミハルが先に報じてすでに知っているファンが大半の状況で、公式からの発表は簡素なメールだけだったというなんともがっかりな感じになってしまったんです。このフライング報道にジャニーズ事務所は本当に怒り浸透だったという話ですね。ワイドショー関係者。実はジャニーズはトラジャのデビューを 本来であれば、世界同時発表、で告知するつもりだったという。トラジャの所属レーベルはアメリカのレコード会社、噂程度ならともかく、デビューが近日中にも公式に発表されることが、フミハルオンラインの取材で分かった、という確定報道は滅多にない。世界同時発表が台無しになってしまったわけです。 今は亡きジャニー北川仙台社長、去年87の2019年没にとって長年の夢だった所属グループの全世界デビューにケチがつく形になってしまったわけですから、ジャニーズ事務所が怒るのも無理はないですよね。全道トラジャはアメリカはロサンゼルスに本社を置くユニバーサルミュージックグループ参加の大手レコードレーベル、キャピタルレカーズとの契約でデビュー。 楽曲は249国と地域で配信予定とのことで全世界デビューを叶えたが、実はこの全世界戦略については別のグループが先に行う可能性もあったという。レコード会社関係者は話す。2018年にジャニーさんが生涯最後にデビューさせたグループでもあるキング・アンドブスです。 彼らの所属レーベルは、日本に拠点を置く外資系レコード会社の中では最大手の、ユニバーサルミュージックが立ち上げた新社内レーベル、ジョニーズ・ユニバース、ですね。海外展開を視野に入れるため、外資系レコード会社を選ぶ。妥当な選択に見えますが、これは、ジャニーさんの姉でメリー北川の愛称で知られた藤島メリー安子名誉会長。 去年93の2021都市没の発案だと言います。それというのも、本来、ジャニーさんはキンプリを JVC ケンウッド・ビクターレンタテインメントでデビューさせたかったと言うんですよ。2014年に JVC ケンウッド・ビクターレンタテインメントに名称変更する前の名前は、ビクターレンタテインメント。往年のジャニーズファンなら、 ピンとくる人も多いかもしれない。第二のスマップとはならなかった、ビクターは、あのスマップへの所属レーベルですよね。知っての通り、スマップはジャニーンさんにとっても、ジャニーズ事務所にとっても特別なグループ。ジャニーンさんはキンプリを第二のスマップにイップしたいという思いが強く、ビクターでのデビューを進めていたといいます。 実際、キンプリは2010年代にデビューしたグループでは、総合力が際立って高いグループだし、全員がアイドル活動だけでなく、ドラマでもバラエティでも引っ張りだこの存在になっていますよね。全能。しかし、そんなジャニー氏に対してメリー氏が、彼らには世界展開を、ということで、現在のユニバーサルミュージックに急転直下、決まったという。 トラジャにはアメリカ国内では厳しい声も、前でのレコード会社関係者は続ける。ただキンプリは国内での活躍は目覚ましい。もののまだまだどうしてもスマップに一歩及ばないところはあるし、グループの世界進出も果たせているとは言い難い。もちろん、キンプリだけでなくレコード会社サイドの細かい戦略もあるでしょうし。 彼らが現在のジャニーズでトップクラスの人気を誇っていることは間違いないんですが、トラジャについても7月にアメリカの世界的人気オーディション番組。 アメラカズ・ゴット・タラント A、G、t に出演を果たし、審査員や観客から大歓声を浴び、セミファイナルに進出したことが大々的に報道されてデビューに拍車をかけましたが、A、G、D の一部の審査員からは音程を外しているし、ラップも良くない。まるで何かのパロディーだといった厳しい指摘もあったといいます。 ファンの間では、ジャニーズ事務所副社長で JR の育成を担当する関連会社ジャニーズアイランド社長の滝沢秀明氏40のお気に入りだからデビューできたのでは、と推測する人もいますね。キンプリも公言している海外進出の夢。 ジャニー氏が成居する少し前の2019年5月2日、日刊スポーツの開言記念コラム、令和に誓う、にて、現在、連続ドラマ、黒詐ギで主演を務めている金プリの平野氏を25はこう話していた。デビューするときから海外で活動するというのを一途の夢として掲げさせてもらっています。僕らの夢でもあるんですけど、ジャニーさんの夢でもある。 ジャニーさんも87歳。あと何十年も一緒にいられるわけじゃないと思う。社長が生きているうちに僕らが海外進出した景色を見せたい。ジャニーさんは第二の親でもあるので、親孝行ですね。そのためにはもっとスキルを磨いて誰からも認めてもらえるようなグループにならないと。ジャニー氏、事務所の悲願でありながら難航しているように見える海外展開。 全世界デビューをしたトラジャ、そしてキンプリの今後は、